皆さん、明けましておめでとうございます。ヒカリです。神社に来てます。今、初詣でやってきておみくじ引いて吉でした。えー、っと最初の1年目はおみくじを引かなかったけど、その次から毎年ね、おみくじ引いてるけど、大吉、大 吉, 吉、吉, 吉、吉。吉。もう、だから運がないんですよ、1年中は。もう全部貼っ 相撲でて引いてるからな<笑>あだから年末のビンゴは全然当たらなかった<笑>景品もらえなかったでも当たった人からあのもらったんですよ景品だがし嬉しい景品もらいたいだけほんま景品があるから勝負になって負けず嫌いやからねそこ負けたくない<笑>勝ち負けちゃうの言われたけど えーっとえー、今日2日だけどまだまだ人が多いいつもは、えー、3日に来てるけど4日からもう仕事やからもう3日はあんまり予定入れたくなくて今日来た3日の午後は大体いいもう空いてる誰もいない<笑>でも今日はまあまあ空いてたねおみきも飲んだもちろんう<笑>ん これなんやろうななんかこの場所よくわからん前もここで撮ってるけどここで、ね、んかこういうのあるけど人が来ないからいいな動画撮れる<笑>えへえっとそう今日う協定は今年えー、っとお願い事は あの涙をね笑顔に切り替えること<笑>もうほんま去年つらかったからなでも今年はなもっと笑いたいもっと笑顔したいもっと楽しいことをしたいなんか歌ってあったどっかの誰かが歌ってあるとりあえずえっ、ー、とね帰るからねえっ、ー、と今年も よろしくお願いいたしますはい、ではまたバイバイ